美しい街だ、森王朝。こんな素晴らしい街が他にあるかな。君は死ななくてはならないんだ。 手を切る時期か激しい喜びはいらない。その代わり深い絶望もない。そんな平穏な生活こそ、私の目標だった。痛に、痛み に, え痛みにえ、キラークイーン。痛みにえ、痛みにえ、キラークイーン。痛みにえ、痛みにえ、キラークイーン。痛み に, えにいい、キラークイーン。痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、痛みに、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、に、 触れたものはどんなものでも爆弾に変えることができ同席にはすでに始末されてしまっているのだキラークイーンのシアーハートアタック狙ったいものは絶対に仕留めるこっちを見ろこっちを見ろこっちを見 ろ, こっちを見ろキラークイーン第3の爆弾バイザーダストそれは私を追ってくるもの全てを消し飛ばす爆弾すで作動しているそしてここからが真のキラークイーン第3の能力なのだ やつ の, の, ててパパええ<笑>の仕業だわ<笑>ここの上空を殺された人の 私の名はははキラおめえっったら正体をしたら、ま、たを殺ししららてののがかか追んだだだだだろうや最も恐れるべきだったのは上太郎ではないキラただ無事だけだからよおがシお話が見えてきたよ。スタ る正義の心に比べればちっぽけな力なんだ私の名前はキラ・ヨシカイ今まで48人の手のきれいな女性を殺しましたバイザーンダストを発現させるのに自チを押させるいいや限界だ押すぜ今だ <笑>戻れたぞ。作動できたんだ。バイザーダストを再び作動できたんだ。や<笑>つらに勝ったぞ。これで私は自由になれる。<笑>気づいてないの。すでに自分が死んでしまっているということを。 いてもらうがいいわ木はよしかる